おり物語、織物語、思いを胸にという曲です。はい、えー、この曲は。と、地元足利市の。織姫神社に伝わる七夕伝説を表現したものとなっております。織物の町、足利の娘と。都より来た。織氏が織りなす恋物を前、りを。全全例表現したいと思います。 ご声援よろしくお願いします。よろしくおが しかし、か幸せな時は長く続くおいしも都に帰ること娘は悲しみの甘い旗を売るこ<笑><笑><笑>とこの日も来る日も思い人やるよ Bye.、Oh